演武開演どうも私のズレズレなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はチャンネル登録よろしくお願いしますこちらスタートのこいつでここに行ってコンビニスカバをオンでいただきます赤くて目立つパッケージですねこれも中身は変わるんですけど黒もありましたね赤と黒は何を意味しているのでしょうか うんポイントリプルチョコレートといきます。ントリプルチョコレートは濃厚なのだと思いますが、実際にこれどうなんでしょうね。では、飲んでみます。うん ミルク、ホワイト、ダークチョコレートは3種類がブレンドされているということですが、中でもダークチョコレートのちょっと苦味がある味わいが特に一番強かったです。でも、だってね、まろやかになっているのそこまで苦いっていうわけでもなく、ほんのりとくるような苦味でしたね。なので、苦味を求めるとちょっともったないかもしれませんが、美味しいチョコレートドリンクを求めるならぜひお勧めしたい。というわけで、こちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると美味しいです。演シュー